はい、藤です。えー、企業でうまくいきたい理学療法者医師の方に向けて お, お話しさせていただければなと思っております。えっと、今日の動画はですね、えー、まあ、いわゆるお金に関する知識をつけましょうという、そういう話をさせていただきます。で、おそらくこの動画見てる人で週末開業とか、いつかどこで開業して、まあ、いわゆる月賞100万みたいなところをね、自身の整体院とかで、まあ、目標にされている方が多いと思うんですけれども、まあ、あのー、何を言うかつ2日、3日前か富士塾、 5回目がありましてそこで登壇させていただいてしゃべらせていただいたんですけど、まあ、その時感じたこととかね皆さんか受講生さんからいただいたご質問とか、えー、もうちょっと紹介させていただこうと思うんですけどまあこれ多いんですけどなかなか患者さんから、あのー、5000600080001万円ぐらいの治療費を請求できないとまあどうしてもこう無料とかね1000円とか2000円とかっていうのとその昔はよしみでね治療してしまうからお金に対する マインドブロックというか、なかなか自分でも高額のお金をもらうことが申し訳ないみたいな感情が出てきてしまうから、でもそれだと経営として成り立たないし、自分は生活できないし困るんだけど、どうすればいいんですかっていうふうな話をご質問としていただきました。はい。これもよくある話だと思うんですね。あの、例えば私もリアクロ報酬として詰めさせてもらってたときに、やっぱこう自分が外来で、例えば2対3対やったとしても、窓口負担どれぐらいになるんだろうかとかね。えー、それが、えー、まあ、 正保の人なのかとかねあの後期高齢者の人でまあ、何割負担なのかにもって結構違うとかで裏であのドクターからどんな薬を処方されててトータルでどれぐらいの支払いになるのかとかそれが月に何回ぐらいなってて、まあ、月だからそういう医療費ですよねどれぐらいかかってるのかってことを知りませんでした。というか知る機会がなかったですね病院に働いてて。 なので、いざ、これ、蓋開けてみてですね、自分で自費で治療をしだして、私の場合だと最初、いくらだったのか、1時間で6000円ぐらいかな、させていただいたときに、6000円になりますって言った時には、手が震えましたね。はい、手が震えました。でもう一つ、まあ、エピソード、笑い話なんですけど、なんか、2人目か3人目かで、10回転が折れてしまったんですね。いくらかな、10回転だから6000円ぐらいでやってた5万円ぐらいか。 5万円とか6万円とかやったと思うんですけどその時にあの患者さんが結構お金持ってはってて財布の中からさっとねあのその6万円ぐらいを出してはいじゃあ10け、よろしくこれからよろしくねみたいな感じで言われて購入しはったんですねで逆にそれをもらう時に自分が手が震えておおみたいな前払いで10回分6万円ぐらい お金もらったのこれ初めてやってるのでまあ結構とこう手が震えたっていう風な記憶があります。でこうお札の枚数一二三四五六で数えるんですけど数える時も一二三あもういい分からんもういいやみたいな感じで。 えー、なったのと、領収書を書く手もちょっと震えてたみたいな、そんなまあ笑い話みたいな話があるんですけど、あのー、まあ、なのでやっぱりお金、お金に関する教育とか、そういうリテラシーが一般的に有用事者はすごく低いと思うんですよね。けどそれだと私は個人的にはダメだと思います。特にこの動画を見てられるような週末会議をしたいとか、独立会議をしたい方は特にダメで、 えー、そんな方にやっぱ身につけてもらいたい考え方とかを今日話しようと思うんですね。で、何が、どんな考え方を持ってもらうのがいいのかって言ったらですね、まずは、あの、市場価値って言葉を自分で調べてほしいんですね。市場価値。<笑>で、えー、市場価値とあとは平均単価って言葉を調べてほしいですで。市場価値ってどういう意味なのかって言ったら、いわゆる、あのー、自分自身がどれだけ、 あの市場で見た時に価値があるのかっていうでそれが商品サービスとかが提供した時に一般的にはどれぐらいの価格で販売されてるのかっていうでそれで市場価値が高い人もしくはサービスってどんなもので市場価値が低い人とか商品とかサービスとかあプロダクトってどんなものなのかっていうことを調べてくださいねっていうそれが今日の動画の論点になってます。 でこれ調べる時ってどういうことなのかって言ったら理学療法士たちを病院で勤められている時はいわゆる病院の中で決まったいわゆる診療体系であると。で1単位だから PT の子が 一日24単位までやったから、だいたい18単位取ってくれたら、18単位に対して一日で、まあ、いくらか売り上げが上がって、で、20日間出勤するとしたら、18単位かける20の売り上げが上がると。で、その中から、まあ、何パーセントかが自分のお給料として出るっていうふうな仕組みだったと思うんですけど、これは市場価値ではありません。全く市場価値ではないです。これは病院の決まったルール、そして診療報酬体系の中でのルールであって、 全くこれ病院の外に出るとかですね、えー、自分に チ, チラシを巻いたときに、えー、だから一回施術1万円ですって言ったときに、これ全く、あのー、話にならないぐらい足りないことが多いですね。何が足りないのかって言ったら、自分の価値がまず知る機会がないです。病院の中での自分の価値は、1単位、例えば500円なら500円です。それが1年目の理学療法士で何もわからず患者さんの介助を練習でやった 1単位と20年目の人が素晴らしい、えー、リハビリテーションをやった1単位、これが500円、変わらないんです。だからそこには市場原理というものが働かなくて、1つのいわゆる厚労省とか部が作った枠の中で自分の価値が理学療法士は病院の中で働いて運動切り流行ったらいくらっていう価値の中であって市場価値とは程遠いものなわけなんです。なので 一般的にはそういうふうに自分自身の価値がどれがあるか知ることがわ分からないじゃあどうすればいいのかって言ったら私がお勧めするのは近所の方でも知り合いでもいいので一回お金もらって治療やってみることだと思うんですねでそれが大体5000とか6000とか1時間51時間ぐらいで一回大体その膝の痛み取るからとか腰痛の痛み軽減させるからこれぐらいお金払ってやってくれないですかっていうふうにまず言ってみることですね でそれでね気づくんですね。なんと難しいか。5,000、6,000 払ってくれると見つけるのめちゃむずっていうのがわかると思うんですけど、でなんかとそれで、1回施術できたらめちゃラッキーで、5,000、6,000 終わりました。じゃあ次も来てもらえますかってなった時に、なるほど、この人1時間やって 5,000 円。で、これぐらいの感じだったんか、自分にとって。で、これで続き続けるかどうかっていうめちゃくちゃシビアなものを感じて、その返事が聞けるんですね。でそしてお、お兄ちゃんごめん、もう次いいわって言われることもあると。 そういうようなことを経験できるので、ぜひ自分自身で挑戦してみてくださいって話になります。はい。えー、では、今日の話はですね、この辺で以上になります。ポイントは、自分自身のお金をもらってみる自分の価値がどれぐらいあるのか、早めにすると週末会業とか、あ本会業で成功しやすいって話でしたので、参考にしてください。面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録お願いします。YouTube の下から私たちの独立会業の話をして出してるんで、今すぐ参考にしてください。以上です。